くる使い捨てボードダイスを振りゼメに対応したエリアカードにすべてのプレイヤーに3ダメージを与えるえはいじゃあ6ダイスでございです いや、自分はなしとは書いてないすべてのプレイヤーが自滅してくれるのに暴動起こしておいてダ3ダメージ三ダメージ3ダメージ暗いときちゃう暴動に巻き込まれて下抜いて、えー、んじゃそうなんです<笑><笑>あ装備が上がった瞬間あんまり攻撃されなくなってあいつ別に脅威じゃねえ。よ<笑><笑> ロンい、ね、はい、じゃあと<笑><笑><笑>回復するか、視聴者に行くか、これ。 嘘つきじゃなければ。九。ここか。あ、おんな。誰か奪える。お、それは殺せ。いや、これ逆にヘイトを集めるんじゃないか。いや、もう終わりだとか。誰か攻撃すれば終わりじゃん。自分を殺されない系にすればいいんじゃないかな。えっと九えミドルにす れ, いい、えー、れ突然の死をもらわないようにこれは。これは。コウノドリチもらえます。<笑> お願いしますはい長所からコンパーーあやどっちかでもありますね。私9 はい、そういいいいいいんん、なななな感じででメメしししままままあのの人もももダメージ受けた く, ない<笑><笑>たくない悪かれ久しぶりの視聴者とうちょっと遊んでもいい<笑>、まあ、自分も回復できるしね、一応。 マサムネいるし。いいいるしああマサムネが白白白だは はしく使われる。回復。くそーそ回復あ、もうない。<笑><笑>じゃあ、あ何も。余分な給料が<咳>。攻撃は起こせよ。<笑>攻撃できるの黄色。黄色。一度も探偵カード渡されてないそう、まだあの、全くわかんないです、ね。すげえ。いや。 いすんんの<笑>積極的に殺してててくとでま<笑><ジ>かか<笑>な2 2 5 5なダメージ溜っききたう首枚だら約み生る全体ダメージしたら終わるんじゃない<笑> 中村して、守護天使、次のあなたのテーマの最初まであなたは攻撃のダメージを受けない中え楽しかったですね中村殴で、えー、攻撃します中お、誰にえー、もちろん、赤のコイス中村えぇー中やられたらやり返しですよ、なん で, <笑><笑>なんでこいつら情報ねーのに殴るやつ中村情報が公開された時に、ね、で、プラス一なんで三。中まだ5ダメージだし もうちょっと、おそろになるんで、ダメージがあるけど、それまで、さあだかあーすがくなる、ご釈迦にし攻撃す。 いや、プロに攻撃しますなんで私あ、まあ、いいよか四だねパラス1だから四。四。いや、同じ回数だ<笑><笑>もうちょっとで、ね、俺と同じ回数1とやったねいや、同じ回数いく前に死ぬわ<笑><笑>あの人あなるほどね七。こっちじゃないそっちじゃないですか おのキシキあなたがシャドウの場合正体を公開してもよい公開した場合はあなたは全てのダメージを獲得する公開はしませんしないからしんです、ねえー、けどこっちこれ仕事テージがあってダメージ入らないです バナナです。 負けのまあ移動がする可能性があっている攻撃は攻撃は黄色か赤と黄色か手で死んじゃうしガそうそうトリング手に入るゾロメが出れば守護天使を持っていても攻撃はできるわけだなダメージを受けないだけだ、うん、守護天使は使えない拳銃は取れますダメ 左足をもう取れる。この下のリッチかけて倒して、けどそれでも多分それに角度取ってもなんかヒット。そうそうそう。違<笑>う多くて二枚取れる か, いだかないやかれない。腰に入った。あ違う振る前にちょっと回復しちゃいます。あれして。何しなかったかリスだったから。幸せ<笑> エクシーブだとと思っってちちかか違うな攻撃しゃょ叩きのおさまだか同じですいいやじゃあと、まあ、いいや、えー、と白いきます。 えっとはい、あこれは、えっと、降臨使い捨てであなたがレーダーの場合正体公開してもよい公開した場合全てのダメージを回復しないって私は決めるのではい終わりですなかなかちょがいるから結構ね大スの部も気になる8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 帰ろうこれししとっかねま、ね、まああああえずてよな、い、ま、でで、るじゃあ後ははに動かせる<笑><笑>誰に攻撃をどっち緑絶対体つたもの。<笑> 七いい。い、それじゃななはい、ごめんなさ黒から1枚枚きます。えっあるでしょ いっぱいあるよを 始めましょうか<笑>じゃあじゃじあ緑と紫と黄色ですかね。 そそそれれれれははもうれれそう、だだかか、かららら入なないいんロダダリオっっごっって、てちこメージのあ、かわからないちっまあ、かか<笑>だあょと待で、す<笑><笑><笑><笑>ニエルです、まあ、かかい<笑>はい。 おりますダニエルの効果ってなんだっけえっと最初に自分が最初に死ぬか誰か他の人が死んだら使用しないといけないのとあとシャドウが全員死んで自分が生きてたらか、はい。なのでレイダーの人協力し合っていきましょうじ ゃ,、ね、<笑>いい<笑>じゃあ殺さないでマサムネも違いガトリングパラマイナじゃあ殺さないであいつからどっちか取り上げろ、はい、<笑>装備は結構やばいね でねさっきルールを説明してなかったのがあって俺がこう忘れてたんだけどとどめを刺した相手の。 装備を一枚手に入れるといいあおあ。拳銃危ない拳銃にしてもいいですあいや拳銃は一位あればいいんで<笑><笑>攻撃するとしたらそうだけどライフは分かんないんだよね攻撃しませんすごい<笑>一時分両方割れちゃってるから今いのが早くなっはい、うん 何も起きませんはい。